今日の和田さんご紹介ください。はい、皆さん、こんにちは。ありがとうございます自分たちのね。反対する前にさっきからあちこちと出させてもらってます。いや、まずはですね。八重桜よさこい祭り八重桜まずいですか、はい？ごめんなさいね。いいですよ。八重桜おめでとうございます。ありがとうございます。天気が良くていいですね。 今日は何時のお越しでございました？今日ゆっくり寝させてもらいました。私起きたのは三時半くらいなん で, <笑>、まなんですか、もう、まああの今ですね、はい、山形の方とも高速があのバーンとガスさんまではい行きます。中しく三千二百三十円。イーティシス休日割。そうですか。はい、ありがとうございます。ぜひ出してくださいね。三千二百三十円でございます。はい。 今日は往復、このブー分でしっかり楽しませていただきます、はい、どうぞ、ゆっくりとこの、はい、いかがでございますか、このステージはいい、ね、このロケーションもびっくりよ、はい、丸いステージはい、い、びっくりですね、ありがとうございま す, しいす楽しんでくださいはい、ありがとうございますそれでは踊らせていただきます月の山、紅龍、今日、いつ 風が出てきちゃったね。